皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年5月31日、大門章が完成した後のバンマの塔をどう遊ぶかについてですが、いろいろ考えた結果、福引券をもらって終わりにすることにしました。それでも50万点稼ぐには、4つの裁判をクリアする必要がありますので、これくらいがちょうどいいってやつではないでしょうか。 今日のダークドレアム杯はこういうハイパイが当たり前に思えるくらいの不運続きで4位を3回も引かされましたただこの手札は革命が来るととても強くなるので革命待ちをしてなんとか不法で上がれましたそしてこれが大富豪のハイパイかと嘆いていたのですが大貧民からジョーカーとデュースが来たのでなんとか都落ちせずに済みましたこんな厳しい手札でもなんとかするくらいの戦い方をしないとやられるのがダークドレアム杯です それではここで大富豪次の一手クイズを出題して本日は終わりにしますこの手札から貧民に渡すべきカードはどれでしょうかちなみに私はハートの6を渡しました異論は認めますというわけで本日の動画は以上で終了ですそれでは次回の動画でお会いしましょうここまでのご視聴ありがとうございました